やったーもう1年になりましたわーイェ ー, ーイはーいみなごきげんようシュウメイユの申します。おもり。 急なお仕事対応でお待たせしました。ちょっと待て。一周年記念動画をプロデュースするには時間がかかりすぎそうだけど。まあ、いいや。さて、もう YouTuber 活動一周年となりましたので、皆様の応援で心よりお礼申し上げます。誠にありがとうございます。 ちなみに、髪型も少し変わりまして、つまり、テンデールになりました。ところで、せっかく、YouTuber 活動一緒に君動画をコンデュースさせていただきますので、はい、それでは、本日よろしくお願いいたします。 せっかく一周年になりましたので、普通販売が変動したかったのですが、改善は結構ございませんけど、登録者数には正直、まだ改善すべきところがございますので、普通販売のチャンスを見逃しました。もちろん、私が YouTube で主演ギタに達成しなことも、 ふずを販売中の人気スーバーもいらっしゃいますが、あいにく、こんな筋にめくで、ふずを販売しようにも、なかなかですので、本当に、申し訳なく、思います。心も、また、無の、上手な企画力を持て、カオルのシャスを完成させて、いただきますように、 どめておりまーす。おう !8 年くらい前に、自分らしきアニメカードを生きいたのがございますので、前はかつてアニメ協会に転職するつもりだったのですが、あいにく、新規のみならぬ労働環境も微妙な技術があるように、 親に言われましたので、アニメタローの姿で活躍できるチャンスを見逃しました。ところが、リ<音声>アリティというバーチャル発信アプリのおかげさまで、やっとアニメタローの姿で、すぐに登場できましたので、本当にありがたい限りです。それから、 ユージューバモデルの姿で、ヨーチュバ活動を始めてからというもの、世界の人々との交流を通して、一時でも、さらに、ネイティブ日本語能力や、オーダー力を向上できる上に、他に、スキルの一つとして、前やったことのない、動画編集を習得しました。Oh. 活動中は、はじめに、水評価や、規模受領など、こんなに直面したのでがございますものの、相変わらず、いつもリアルフレンドや、同僚、そして、ファン様にあげましていただいたおかげさまで、ひばりよく、信念を貫いて、活動を続けていております。 結局、特に、知識考察動画かの方が、高評価をたくさん受けました。そのゆえ、皆様、この度、いつも、いろいろとお世話になっており、誠にありがとうございます。<笑>今後も、う水で人生が終わるまで、 y o u t u b e をやっていきたく思いますので、今後とも末永くよろしくお願いいたします。本来は去年、リビューの登録者数で、もうビチュー t u b e ーから別の y o u t u b e のとなったものの、 私を、ファン様の心の中で、永遠の v チョバーと思われる方も、結構いらっしゃいますので、それでは、YouTube や、Twitter など、SNS の過去では、場所シュラチョバーと書いてある場合もございます。ただ、日本では、v チョバ e r 業界は、 世界で一番競争力が寂しいという現実もありますので、YouTuber 専門雑誌などには全然載せていないようなため、厳密に言えば、正直、事実上は普通の YouTuber とは言えます。そもそも私はもともと、 日本方面向けの和洋室中継 YouTuber でございますが、ただ、活動内容についてのいい質問がありますので、それではお答えさせていただきます。本来は日常や活動についての配信をやっているはずですが、近年、日本ではかなり自然や専門領域を持ちている自然の派 y o u t u b もすでに、 結構多いし、メガネ子ーしでは、日本女性や特際女性、そして大切動画に興味がございますので、特に今年は頻繁に大切動画をプロデュースしております。ですので、もしかして、おおねに、情報交差系け YouTuber なのではないかと思われます。 はじめに、v t u b バー活動を始めたにもかかわらず、去年の6月2日まで、ロゴはなかったものの、ロゴを持っている v t u b バーがほとんどであるため、欧米諸国のエシに、欧米版ロゴを頂 い, いたまで、アニメ、ガルザのパンダ風の仮ロゴしか出しておりませんでした。一<笑>方、 アニメ、クールズ・ア・バーザ・ファンダからといって、そのアニメに関する活動内容は、あまり多くないように、話しておりますので、次の動画を公開したい公開版のことに出させていただきます。ただ、配信の原稿は、2年として、4個がほとんどでございます。 もちろん、日常会話の英語もできますよ。<笑>いつも YouTube で動画を公開している際に、こ動画はサムネイルに自分のノートをつけております。一<笑>方、他の y o u バーのサムネイルを参考した限りでは、 ライブエージにせよ、動画にせよ、ロゴを付けてないサムネイルも結構ありますので、文字なしのサムネイルの場合は、多分、ログを付けないかもしれませんが、文字のあるサムネイルなら、ログを付ける場合がございます。はい、以上。 一周年記念動画でございました。皆様はいかが思われますでしょうかもしよろしければ、コメント欄で、ご感想など、お教えいただきましたら、嬉しゅうございます。ごけら、誠にありがとうございます。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたしまーす。